怪しい。なりもの、いいですね、あれ、ちょと本当にこう、うずうずうずしてきますけど。ええー、あ、申しくれました。私、あの、先ほどの平野会長の。進行、一緒にですね、進行すなさいって言った東京高円寺あおうり、信仰協会の理事をしております。杉谷でございます。よろしくお願いします。あおうりの場合、お怪し方をなりものという言い方をします。 金光大学、清め大学、三重府へ、これが五兆が必要な基本なんでそれにあと連によっては、太鼓を入れたり、鼓を入れたり、いうふうないろいろ工夫があります。次にご登場いただきますのは、シルバーレンでございます。南口に、高円寺の南口に、シルバー商店街っていうのがございました。そこの、バックにできたレン、えー、昭和四十五年です、千九百七十年、レン結成ですから、もう、ここで高円寺の、古株の方に入ったレンでございます。 シルバーと言っても決してお年寄りではなければ若い礼事をつながっていますあわに心立ちを置くとどめを置くという平原連の演技をご覧いただきましょうどうぞ